こんにちは横浜エズボリノスオフィシャルチアリーダーズトリコロールマーメイズです10月1日から共同募金が始まりますトリコロールマーメイズも自分の街を良くする仕組み、赤い羽